本日は、に、ごアクセスいただき、ありがとうございます。大変申し訳ありませんが、この動画はアップロード者が、したため、ご覧になることができません。またのごアクセスをお待ちしております。 の巨漢に救い蝕んでくり見てると哀しい光を飲み込んでも未だ去ることはなく在流した白の袋と共に生き残る武者たちがかしわしく家に溶け込んでも未だ食べることはなく残さず 火種を遅いくらい尽くすいていと、いれしく光を飲み込んでも、未だ去ることはなく。雷を巻き散らす黒露天ごと、露天捨てたとびすくがしんの裏、背もせなく闇に届かしても、未だ食べることはなく。 捨てて嘘つくままに入れて死した心のために赤実を思い出しない気まに行き忘れぬ生み出したミネシスが夜に朝迷わて切れていく時間に気づき切れても忘れ全てただのほぐで何も変わらずどこか記憶の外 Slowly.